視点ですべて考えてほしいです、一部の人間が後ろから卑怯卑怯ですよ、後ろから、後ろから、後ろから背中を鉄砲で撃つ、こんな卑怯な奴らが、堂々と言い切らん人間が何をうじうじうじうじ言ってんですか、はい、ちょっといはい、続けます、はい、お前の言われ必要はない、バカ野郎、本当に。 ちょっっと座ってくださいすみません一昔前はね、もうアンチ・童話といえば、共産党が急先鋒だったんですけども、最近は共産党もね、この童話行政とか解放同盟に対してはね、ちょっと腰が引けてるんですね、でこれ、2つ理由があって、1つはやっぱり野党共闘ですね、共産党が立憲民主党なんかと共闘するので。 でまあ、立憲民主党をはじめとするこの旧民主党系っていうのは、やっぱり解放同盟との結びつきが強いのでね、か, かつての社会党のつながりで、だからそこにどうしても共産党配慮しないといけないから、昔のようにこのアンチ解放同盟っていうのをこう、ゴリゴリやるっていうのは難しいっていうのは一つと、もう一つはね、もうなくなっちゃってるんですよね、年いった人が。このアンチ解放同盟ののではどっち実はねその もう水平市上がりの人とか、あるいは、かつてのね、ブラック解放、全国委員会なんかをね、知ってる人とかね、そういう本当、じいさん、婆さんばっかりなんで、そういう人もう亡くなっちゃったので、 その過去の経緯をちゃんと知ってです、ね、この解放同盟に対してこう理論的に対抗できる人、あるいはまあかつてね、解放同盟の仲間と一緒に活動してたゆえに、解放同盟に対して恨みが強い人とかね、そういう人がどんどんなくなっちゃってるから、もう共産党っていうのは、もうアンチ解放同盟として、えー、使えなくなりつつあるっていうのは、そういう事実がありますね、でそこで、じゃあどうするかっていうので、まあ、一つ考えとしてはね、じゃあ自分でね、この。 エセ童話から国民を守る党みたいなのを作ってしまうと、その可能性についていいサンプルとなるのはね、この福山維新の会、石岡久也っていう人ですね、すごいでしょ童話行政をポイ捨てしましょう、ストップ童話行政、えー、と福山って言ったら広島県の福山市ですね、まあ、知ってる人は知ってると思うよ、福山、広島とか福山とか、これ、童話行政が盛んなところなんで、そこでもこれを前面に出して。 であの冒頭の映像を見ていただいたらわかるんですけども、もこの人もうむっちゃくちゃなんですで、解放同盟はこの人問題にしないのかっていうと、どう無視してるみたいなんですね。というのも、もうむちゃくちゃなんで、こいつ自分で恥さらしてるから、もうほっといてもいいだろうって、何も言わなくてもこの人、ちょっとおかしいって言ってみんなわかるから、自分で勝手に恥さらしてるんだから、いいんじゃないのみたいなね。 ススタンスだそうなんですよところが、それがですね、実は去年、この人当選してるんですよね、また、あのだから2期目なんです、この人。でもちろん、この人、もうか雰囲気から分かるけども、共産党とは関係ないところが、共産党とは対局ですね、防衛大学校出身で、この人、自衛官でね、結構自衛隊で幹部クラスまで行ったのかな、それで退職した後こうやって議員に出て、ストップ童話行政ってやってるわけです。 でまあ、福山維新の会、これ、やっぱあの大阪維新とは関係ないですよ、うん、だから、この維新の会っていうふうに、こういう紛らわしい名前をつけてるっていうのもあるかもしれないけども、あれだけむちゃくちゃやってね、こうやってストップ童話行政ってやってる議員、当選しちゃうっていうのは、やっぱどんだけね、この福山で童話が嫌われてるんだっていうことだと思うんですね。とすると、やっぱりね、このアンチ童話というワンイシューで、地方で議席取るっていうのは、実は結構簡単じゃないのかって。 というのはまあ僕のは僕考えなんですよねでワンイシュー政党としてね、やっぱ思い浮かぶのはあの N 国党なんですよね、NHK から国民を守ると、ただ、あれのようにはいかないと思いますね、NHK だったらもう日本国内の全世帯、全国民の生活に密着してるから、まあ、アンチ NHK という主張に対しては、結構ね、理解するというか、そういう人は多いと思うんだけど、童話に関してはやっぱりね、その問題が、その、偏在してるんでね。 西日本に多いし、なおかつその西日本の中でも童話行政が盛んな地域というあたりに、やっぱりこの問題が偏在してるから、やっぱその辺りじゃないと、議席取れないので、とすると、さすがにね、N 国党みたいに、満員衆で国政の議席を取るっていうのは、多分ね、僕は無理だと思うんですよね。うん、それとあの N、N 国党ね、僕もうまあ一度、票は入れたんだけども。 やっぱ本当ね、ワンイシュー戦政党っていうのは、やっぱ所詮、ワンイシューなんですよね、NH、N 国と、まあ、一応ね、ある程度あの影響あったと思いますね、NHK について、そのその何かしらね、あの後、まあと、いろいろ政府で動きも出てるわけだし、一応、インパクトあったと思うんだけど、やっぱそれだけなんですよね。まあ、アンチ同和そういうういい政党というものを 作ってまあ活動するんだったらね、やっぱあの N 国となんかが反省を踏まえると、そのアンチドアっていうだけじゃなくてね、やっぱり。 そアンチ童話にしても、ね、じゃあ、具体的にじゃあどうするんだっていう、ちゃんとビジョンを示さないといけないし、まあ、僕の考えだとね、まずあの厚生労働省 の, あの予算止めろっていうことですよ、うん、あとはまあ改良住宅なんかどんどん売ったりとかね、そういうことを進めろとか、まあ、どんどん、ね、具体的な政 策, を出し政策を出していかないといけないし、あとやっぱり、童話だけやってもね、ちょっとダメなんでね。 そのやっぱり童話から、ね、人権問題全般っていうこと、今、まあ、LGBT とかいろんなところでね、他にもこうなんかこう、まあ僕は衛生人権問題と言ってるんだけど、ああいうなんか変な利権屋みたいなのが出てきておかしくなってるでしょ、ああいうところに関しても、ちょっとね、手を広げないと、童話だけ目を向けててもどうしようもないっていうのもあるし、あとやっぱり政治家として普通の活動もしましょうっていうふうに僕は思うんですね。 だったら鳥取ループが選挙出ればとかね、なんかそういうことも言われるんだけども、僕は家庭の事情とか、いろいろしがらみもあって、ですねそれはできないんですよ、しがらみなければね、僕、いくらでもむちゃくちゃやるんだけども、だけども、ちょっと今は選挙出るとか、そういうことまではできない状態で。でもねねこれね アンチ一本でなんか政治がやってみたいいいいいっていう人がたたたら僕はぜひ応援したいと思いますただね、この石岡久彌さんに関しては、僕、この人、支持するかっていうと、あんまし支持しないですよ、やっぱり、あのやっぱり、品がなさすぎるというか、残念ながらね、このアンチ・童話とかね、このアンチ差別利権っていうことになると、やっぱりどうしてもね、この品のない人とか、おかしな人が出てくるんですよ。 アンチにしてもね、この解放同盟、アンチにしても、ああいう、あるいは反差別界隈にしても、やっぱり精鋭化していっちゃうんですよ、その反差別にしても、それに対するアンチっていうのも精鋭化していって、どんどんこう変な人というか、カルト的な人が集まってきて、それでなんか、いわゆるこの一般人に見放されてしまうっていうことの繰り返しなんですよね、まあ、やるんだったら、本当にね、この常識的な感覚を保ちつつ、このアンチ・童話をやりましょうって思うんですよね。 ということでね今日はこ の, このアンチ・童話で政治ができるかということについてのお話をいたしました。